どこかの国が手助けをしているのではないでしょうか。どうも、政治いろいろの学部です。今年に入ってすでに7回ものミサイル発射実験を行っている北朝鮮。その北朝鮮の最高指導者、キム・ジョ ン, ウン氏ですが、あれこれと人民を奮い立たせる手段を用いているようです。 FNN プライムオンラインの記事を一部引用します。北朝鮮の金正恩総書記の2021年の活動をまとめた記録映画、偉大なる勝利の年2021年が2月1日に朝鮮中央テレビで放映された。新型コロナウイルスによる中国との境界封鎖や国連の経済制裁の長期化で 物資不足が深刻とされる北朝鮮。記録映画も史上最悪の苦難と朝鮮に見舞われていることを随所で強調し、金総書記が困難に立ち向かう姿を宣伝している。その中に気になるシーンがあった。映像では金総書記が小雨の中、傘を差しながら現場を見て回るが、なぜか傘を差しているのは金総書記一人だ。 同行の幹部らにあれこれと指示し、視察を終えると、すでに周りは暗くなっていた。続いて、金総書記が足場の悪い旧士らへの階段を、おぼつかない足取りで降りていくシーンが映し出された。脇には幹部たちが手を差し伸べるような形で付き添っている。北朝鮮の記録映画は、最高指導者の偉大性を内外に誇示し、偶像化するための プロパガンダ主体であるため、通常は最高指導者の弱さや体調の悪化を示すような姿を放送することはあり得ない。ではなぜこんなシーンが流されたのか。記録映画はそんな金総書記の姿をこう描写している。自身の身がぐったり疲れ切ろうとも、人民のあらゆる夢を全て実現してくださる苦労と心配の多い 母親のような姿。金総書記が人民のために自らの身を顧みず、必死に働いていることを強くアピールしているのだ。自身の体調よりも人民への奉仕を優先させる、慈愛に満ちた指導者の姿を印象づけるための演出といえる。金総書記は2021年6月、 10キロから20キロほど減量者姿で公開席上に現れ、激安ぶりに注目が集まった。朝鮮中央テレビはその直後、金正恩のやつれた姿に市民が、心が痛い、涙がボロボロ出ると健康状態を気遣うインタビューを放映した。記録映画は白馬に乗った金総書記が浜辺で朝日が昇るのを見つめるシーンで幕を開ける。 北朝鮮で白馬は強い力と勝利の象徴であると同時に、金総書記の正当性の根拠である、白頭の決闘の象徴でもある。北朝鮮の絵画や記録映画では、祖父金イルソン氏、父金正日ル氏ら歴代の最高指導者が白馬にまたがる姿がたびたび登場する。白馬に乗る金総書記の姿を目にすることが増えたのは、 金総書記の権威が祖父や父に並ぶまで高まっていることを示唆している。かつて北朝鮮のプロパガンダでは最高指導者は人間離れした超能力を持ち、行く先々で神秘現象を巻き起こす存在として描かれてきた。例えば、金イルソン氏や金正イル氏は宿地法と呼ばれる瞬間移動の能力があり、進出鬼没とされたり、 金正日誕生の際には、空に二重の虹がかかり、光り輝く神聖が現れたりというような逸話は、枚挙に糸まがない。しかし、金正恩時代に入ってからは、こうした最高指導者に対する非科学的な神格 化, 化や、高等無形な逸話は報じられなくなっている。代わって、杖をついて視察したり、高等部に絆創膏を貼って活動したりする姿をあえて公開し、 人民ののために尽くす指導者の姿をアピールしている食料不足や目標の未達成を率直に認め、その上で解決策を模索する姿を示そうとするのも、金正恩時代のプロパカンダの変化と言えよう。とのことです。10キロから20キロも痩せるほどぐったりと疲れ切っているのであれば、白馬になんぞ乗っていないで、 ゆっくり休養すればいいと思うのですが、キム・ジョンウン氏が前の二代の指導者、キム・イルソン氏、キム・ジョン・イル氏に比べ、超人から普通の人間に近づいたのは事実でしょう。かなり誇張されているのも相当あると思いますが、父親のキム・ジョン・イル氏は、生後3週間で歩き、8週間で言葉を発したなど、 本当に人間かと思われるようなエピソードが数多く語られています。定かな記憶ではありませんが、確か初めてゴルフをした時、11回のホールインワンを記録し、38アンダーという驚異的なスコアを叩き出したというのもあったかと思います。ゴルフをされない方に分かりやすくプロ野球で例えると、ワンシーズンレギュラーで出続けて、打率、 9割9分8輪を記録したというような感じですかね。まあ、平たく言えばありえないということです。キム・ジョン・イル氏のエピソードに比べ、キム・ジョン・ウン氏がより人間らしくなった理由は何でしょうキム・ジョン・イル氏の頃よりも北朝鮮の経済ははるかに困窮しているはずです。つまり、失敗を認めざるを得ない状態になっているんだと思われます。 しかしながら、その一方で、こういうニュースも報じられています。こちらは、ロイキャンの記事を一部引用します。アメリカの北朝鮮分析サイト38ノースは10日、民間衛星写真をもとに、北朝鮮が軍事パレードの準備を進めている可能性があるとの分析結果を公表した。報告書によると、通常パレードが行われる キム・イルソン広場を再現した平壌のイリムパレード練習場で数百人が隊列を組む様子が確認された。北朝鮮専門サイト NK ニュースも前日、関係筋の情報や衛星画像をもとに、1月下旬以降の平壌上空でのジェット機飛行や訓練場での隊列行進など、パレードに向けた準備の可能性を指摘していた。 北朝鮮は今月16日に故・キム・ジョン・イル総書記の生誕80年、4月15日に故・キム・イルソン主席の生誕110年の記念日を迎える。同国はこうした記念日に大規模なパレードで軍事力を誇示するケースが多い。とのことです。最高指導者が人民の憐れみを誘わなければならないほど困窮していながら、 軍事パレードを拡作していいるというのです北朝鮮単独でこれほどの用意ができるとはなかなか考えにくいことです。となると北朝鮮の後ろにはやはり手助けをする国があると考えるのが妥当でしょう。韓国による背取りは各国が厳しく監視していますので以前ほど活発ではないと思われます。とすれば北朝鮮に 多額の援助を行っている国の一番手は、やはり中国ではないかと思われるわけです。中国がこの時期に北朝鮮を支援する理由は、韓国の大統領選挙ではないでしょうか。今の文政権は、反米、親中、新北朝鮮路線を堅くなに守っています。が、次期大統領選挙で、文政権の政策を踏襲すると思われているイ・ジェミョン氏は、 ほぼほぼ負け確定の状況であり、そうなると韓国にはユン・ソン・ギョルチ率いる新米反中反北朝鮮政権が誕生する可能性が大です。中国にとってはこの上なく煩わしい事態となるわけです。中国はこの煩わしい事態を回避し、かつ韓国というコウモリ国家を牽制するために自身の忠実なしもべである北朝鮮に 多額の援助を行い、力を誇じせよと指令したのではないでしょうか。万が一、それで北朝鮮がアメリカの激林に触れて空爆を受けて叩き潰されようとも、中国とすれば、まあよしとするかといったところでしょう。北朝鮮の金王朝が崩壊しても、自国の州王朝さえ崩壊しなければ良いわけですからね。北朝鮮がアメリカ相手に善戦すれば、 ロシアと手を組んで朝鮮半島に介入し、あわよくば韓国まで手中に収める。北朝鮮があっという間に白旗を上げそうであれば逆に中国は世界に混乱をきたすような出来事は許さないといつもの建前を唱えアメリカに協力するような姿勢を見せ、これもあわよくばそれを契機としてアメリカとの関係修復に乗り出す。 いずれにしても中国にとって北朝鮮はただの捨てジです。東小平時代に比べれば比較にならないほど老下さ差がなくなった中国ですが、北朝鮮を手玉に取るくらいの老下さ差は残っているような気もします。少し突飛な発想かもしれませんが、このようなこともあるかもしれませんね。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴。